皆さん、こんにちは。n. G. O. 世界を見つめて、司会進行を務めます。ダイアログフォーピープル代表理事フォトジャーナリストの佐藤圭です。そして、ご一緒くださるのが、 はい、K、さん、今回もよろしくお願いし ま, します。はい、よろしくお願いいたします、はい。鎌倉幸子です。皆様、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はね、あの鎌倉さんにあの実はゲストという形でご出演いただいて、ね、しかもカンボジアの。はい、本当にそうなんですーーで。リアルな現場を伝えていただいて、はい、今回はまたあの進行側に戻ってきていただき、ありがとうございます。<笑> いいいえいえここちらこそよろししくお願いします、はい、であの世界ではなかなかこう新型コロナウイルスの感染拡大も収まらないですし今はあの大国の侵略戦争だとか、うん、本当にさまざまなことが続いていく中でこの NGO の、はい、え果たす役割というものがますますあの重要性を 強めてきているのではないのかなと感じております。この ngo 世界を見つめて。ではえー、今回は11回目ということで、そうですね、今11位団体目ということになりますよね。も う, んうんうん、それぞれ、本当あの個性のある活動を続けていらっしゃいます。けれども、それぞれの活動の意義などを、また今回も深く伺っていけたらなと思っています、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 はい、それでは早速ですが、本日のゲストをご紹介いたします。え本日のゲストは、認定 NPO 法人アドラジャパン広報マーケティング担当の長井敦子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 それではあの早速なんですけれどもこのアドラジャパンさんの設立経緯であったり活動理念、事業内容などについてご説明いただけたらと思います初めてあのアドラさんのお名前をあの聞かれた方もいらっしゃると思いますので今回はあのパワーポイントも用意してきていただいているということですのでそちらをお見せいただきながらよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたしますそれではアドラジャパンについて簡単にご説明していきますまずアドラというのは正式には アドベンティスト・ディベロップメント・アンド・リリーフ・エージェンシーの略となっていて、この4つの単語の頭文字を合わせてアドラというふうに言っています。アドラ r a の A、アドベンティストというのは、キリスト教の一派でアドラの設立母体を表しています。D は開発、R はリリーフで、最後の A はエージェンシー団体ということで、開発支援と緊急支援、両方を行う団体であるということを表した名前になっております。 で活動の原点は、1918年、第1次世界大戦後のヨーロッパの国々において、アドラ設立母体のアドベンチスの牧師さんたちが、他の協会と協力をして、支援物資の配布をしたということがあの、この活動の原点、取り組みの始まりになります。でこの活動がヨーロッパから中東、アジアにと広がっていって、第二次世界大戦後の日本にも、現在の数で約10億円ほどの支援が届いております。 で活動団体の名前がアドラというふうになったのは1983年のことなんですけれども日本もこの頃に海外からの支援を受けて戦後復興を遂げたということで今度は支援を届ける側に回ろうということでアドラジャパンというのが設立されたのが1985年になります。でアドラはですね 世界120カ国に支部がある世界最大規模の国際 NGO となっております。本部はアメリカのメリーランド州にありまして、地域ごとの統括支部っていうのが世界に9つあります。で、その統括支部の下に支援を実施する支部と資金面、技術面でサポートをしながら一緒に取り組むサポート支部っていうのが ありましてそれが合わせてて120くらいいいあるという形になっていますで何か事象が起きた時ですね例えば今回のウクライナ危機もそうなんですけれどもすでに現地で活動している現地のアドラッシブとの連携があの前提になってきますので、えー、前提として活動をしておりますでその国ですでに NGO 登録をしているっていうことがあって活動を始めやすいっていうのと拠点があってもうすでにオフィスがあったりあの移動の 車だったりそういったものがあったり地域の文化や慣習なども理解しているスタッフがいるということで支援活動を迅速に効率よく始めることができるというのがこのアドラの強みの一つになっています。で私たちアドラの活動のモットーは「一つの命から世界を変える」というものがありまして、えー、支援活動を行っているとですね あの今ニュースでもそうなんですけれどもここで何千人何万人何百万人という数字に触れることが本当に多くなるんですけれどもその中にはの一人一人の大切な個人がいるということを忘れずにこの一つの命から世界を変えるんだという思いで人々に寄り添って現地のニーズに合わせた支援活動を行っている団体になります。活活動動のの様子を少ししままとめたビデオががありますのでそちららも再生しなな具体的な活動内容を 簡単にご説明させていただければと思います。はい アドラの活動地域は自然災害の被災地や紛争地、また開発途上国などです。大人も子供 も, も人種、宗教、政治の区別なく支援活動を行っています。活動の内容はその地域で必要とされているものを地元の方々と協力しながら作り上げたり、配布したりということをしますので、地域によって異なっていますけれども、大切にしているのは先ほどもお伝えした一人一人に寄り添うこと、保健衛生だったり、教育の分野、生計向上、緊急支援 など正義と思いやりと愛と思って活動している団体です。はい、ありがとうございました。あのアドラーさんの活動の原点がですね、1918年と今から振り返ってももう100年以上も前ということで、まあそこから積み上げてきたこう。 様々な知見であったりネットワークというものを生かした支援活動をされているんだなということがよくわかりましたまたですねこうアドラさんが大切にされている一つの命という観点はですね兵会も発信をする中で非常に大切にしていることなのでとても共感を覚えました こうした様々なこう活動の中でもですね近年本当にあの悪化の一途をたどっている人道危機がウクライナで起きておりますそうしたロシアの軍事侵攻によるウクライナでの人道危機に対する緊急人道支援の内容についてここから少し詳しくお伺いできたらなと思いますこちらもパワーポイントを用意していただいているということですので永井さんどうぞよろしくお願いいたしますはいありがとうございます まず最初にですね、この場を借りて、アドラのウクライナ支援本当に多くの方にあの温かいご支援お寄せいただいております。あのこの場を借りてまずお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 私たちアドラはですね、2月24日、アドラジャパンとして2月24日に、このウクライナ危機に対する募金活動を開始することを決定して、その翌日から寄付を募っていますけれども、本当にいろんなチャンネルを通して、あの現在までに10万人を超える方があの活動に賛同して、応援の声やご寄付をお寄せくださっていますここ。ここで使っている写真は、ウクライナ国内のリビューでの一コマ、ここ左側のお母さんと。 子のの写写真真はリビューからの写真ですで右側の男の子がこうバドミントンして遊んでいる写真というのはウクライナ国境スロバキアとの国境のところで支援活動しているところからの写真なんですけれども皆様からのご支援のおかげで本当にまだまだ大変な状況の中ではあるんですけれどもこういった笑顔が見られる瞬間というのもあの得ることができていますす本当にごご支援のおかげですありがとうございます。 はい、私たちアドラは人道支援としてまずウクライナ国内そして周辺国さらに避難されている方々の最終目的地となっている第三国での支援というのを取り組んでおりますウクライナ国内での活動は現地のアドラウクライナ支部が中心になって情勢の悪化が深刻化したその日から支援活動に動いておりますでウクライナ国内まだまだ危険と隣り合わせの中ではあるんですけれども国内でも多くの方が各地であのボランティアとしても関わって くださっている方が大勢いて現在までに国内では30箇所以上で支援を届けることができていますこういった迅速な活動展開が可能だった理由の一つはあの今回の事象が起こる前からアドラーはウクライナで活動をしていたということがありますアドラーウクライナは 1993年に設立された支部になります人道に。人道支援ニーズに応えるために設立されています。ウクライナ国内でもちろん NGO 登録をしておりまして、ユニセフなどの国連機関とも共同して活動してきています。活動の内容は、紛争や自然災害によって被災された方、経済的に貧しい家庭、孤児や孤児院の子どもたち、避難所の子どもたちへの人道支援ということで、福岡県の 必要と考えられる支援にはもうあらゆるものを取り組んできたという実績があります少し具体的にご紹介させていただきますと例えばこちらはウクライナ東部での活動の一つですここウクライナ東部では2015年の時点でもうすでに130万人が水がないという深刻な水不足が起こっていて、えー、この写真はですねちょうど1年くらい前の写真なんですけれども水が全然ない地域の幼稚園にあの月に1回アドラが トラックで水を運んでタンクの方に給水をしてその水でこうお水 飲, む飲み水だったり料理に使うお水っていうのをあの配っています。ユニセフと一緒に取り組んでいる活動になりますで。こちらはですね、2021年6月に実はウクライナ西部で大規模な水害が発生したんですけれどもその時の被災者支援の写真になります。 被災された方への緊急支援物資の配布はもちろんのこと、あのこのように住宅が損壊してしまった家庭 の, あの被災度合いをこう診断して、その被災度合いによってえ住宅の再建を支援するというえ支援に取り組んできています。日本だとこう市役所がやったりするような活動もアドラーがちょっと担当したという実績になります。 こちらは新型コロナ感染症対策支援の一つですけれどもあの、ウクライナでも例外ではなくて、あの感染拡大が大変、波が4回ぐらいあったんですね。でまあ、もちろん今も心配される状況ではあるんですけれども、この写真は2021年の7月に、ウクライナ国内 20, 箇所20地域の27つの 医療施設に対して酸素マスクですとかの治療に必要な医療資材を支援したときの写真になっております。こちらは10月ですね、2021年10月に医療従 事, の従事者の方々が自分自身を感染のリスクから守りながらこう予防接種の、えー、進めていけるようにということで、20の医療施設に個人防護具ですね。こう 体を守るものマスクですとか手袋ですとかそういったものを支援したという実績の写真になりますこちらは越冬支援の様子になりますウクライナ1年のうちの5ヶ月ほど最低気温が0度を下回る冬の寒さが大変厳しい地域になっているんですけれどもそういった命の危険があるような寒さの中このウクライナ東部で あの紛争が続いている地域というのは、暖を取るための石炭なども十分に確保することが難しい家庭が多くあります。そこに対して各家庭2トンですね、大体2ヶ月ぐらい持つような燃料ですね、あの石炭を配布する活動、これも必要に応じてあの例年行っている活動になりますで。こちらも同地域ですね、ウクライナ東部、やはりコンタクトラインと言われるこう紛争が激しかった地域ですね。ここちちららののの水供給のための支援こちらも かななりりり大規模にに取り組んできた活動になりますえこの左側の写真は給水塔になるんですけれどもあのこの地域トラックを水で運ばれてくるあごめんなさいトラックで運ばれてくる水に頼るしかなかった地域でこの給水塔設備整備したことで地下水をこのタンクに貯めて周辺の数百世帯の水の供給をカバーできるようなそういった支援になっております。で右側は井戸なんですけれどもあの 水が出なくなってしまった井戸の深さをもう少しあの追加して水が出るようにする支援ですとか壊れてしまっていたところを修復して地域の中で水が手に入るようにということでウクライナ東部 の, あのコンタクトラインのところで複数箇所で支援をしてきた。 活動になりますでまた心のケアっていうところにも取り組んでおりましてあの紛争が長く続いているということで子どもたちもやはり紛争しか知らないというような子どもたちも多くいますのでそういった中で子どもらしく過ごせる時間っていうのを確保するということであの遊びを取り入れて、えー、心から笑える時間を持ってもらったりあとは大人たちにもオンラインでこう相談できる窓口を開設したりして、えー、寄り添う活動に取り組んでいます。 でもう一つ紹介させてください。えこちら、ギフト、子どもたちへのギフトパックっていう活動になるんですけれども、チルドレン・チルドレンというふうに呼ばれています。え子どもたちから子どもたちへギフトを送る活動であの、すごく心があったかくなる活動だなというふうに私も思っているんですけれども、あのまあ、大変な状況にいる子どもたち。 大変な状況にある子どもたちがいるっていうことを知った、まあ、子どもたちが自分たちが何か贈り物したいなって考えた時にアドラのこのマークの入った空き箱をウクライナ国内でこう手に入れることができるんですね。でそのもらった箱にプレゼントしたいものを入れて蓋をしてアドラのボランティアさんに渡すとあのそのボランティアさんがえっと 貧困家庭だったりこの紛争地域で暮らしている子どもたちだったり施設で暮らしている子どもたちのもとにこのプレゼントを届けてくれるという活動になっています2021年、本当にこのウクライナ危機が始まる前直前までもこの活動を続けられていて2021年の12月から2月の間4500個のギフトが集まって子どもたちのところに送られたという活動こういったものにもずっと取り組んできております。はい ありがとうございます。日本国内ではですね。あのウクライナのことというと、どうしても今回のこう人道危機以降にですね。多くの樹木を集めるようになったかなと思われるんですけれども、まあ、アドラーさんがですね。今回のこと、以前からずっとこう根を張って活動されていたということがとても強く伝わってきました。また、最後のあのこれ、子供から子供へのあの子供の空き箱のプレゼントですね、うん。あれは本当に人の見える支援ということで、あの他の地域の支援の中と他のし他の地域の支援と比べても、またアドラーさんの特徴が出ている支援なのではないのかなと思い。ました。 あのそうした活動をですね例えば昨年でしたらあのコロナの支援であったり水害の支援をされていたわけですけれどもえ今年はこの人道危機に対しての支援を始められたということですがこのアドラさんが今回のこの軍事侵攻の人道危機に対しての支援を始められたきっかけというのはどのようなことだったんでしょうか。はい、ま、元々え紛争時の ウクライナ国内の紛争地帯の支援というのは行っていたので今までやっていた活動が少しこう注力する場所がシフトしたという形にはなるんですけれどもアドラジャパンとしても動き出したというのは2月の24日になります。えっと、今回の、まあ、大きく報道されるようになったのは24日あたりからだと思うんですけれどもその前ですね2月22日にアドラウクライナからアドラネットワーク全体に対して あの国内のの状況がかななり悪化ししていいるとううような注意喚起のレポートが届きましたでその中に東部の方で特にこの時点で も, もうすでに水が得ることができなくなってしまった家庭電気やガスが途絶えてしまった家庭が何万人何世帯あるというようなレポートがありましてそれに対してアドラウクライナではあのその当時でもよ 4カ所国内に事務所があり30人の規スタッフがいて地域コーディネーターが全国にいるそして、えー、アドラのが活動するよっていった時にはこう一緒に活動してくださるボランティアの方が数百名いるという状況も分かっているのであの 状況がある中で、あこういった支援も考えているっていうの、レポートが届いたのがまあ2月の22日なんですね。あの状況からして、東部の方で物流がなくなるだろうとか、あの多くの難民が出るだろうということが想像できてしまったので、マ、まあ、ドラとしてはそういったところにこ支援を届けるということで、西側にある あの倉庫の方にあのすぐに物資を送れるようにということで必要となりうる水ですとか食料ですとかっていうのも備蓄を始めていた状態になります。でそれに対してえまあそこういった状況を受けてですね2月の24日にアドラージャパンの支部長とこうアドラウクライナのプログラムダイレクターとがあの WhatsApp のアプリを通してですねあの直接話をすることができてあの状況とあと活動がしっかりできるということも やはりこう事象が起こるとです、ね、もうスタッフが危険にさらされてしまって、例えば事務所が破壊というようなことがあると、活動もできなくなってしまう可能性もあるので、そういったことはあのしっかり確認した上であで支援に動くんですけれどもあの、活動ができるということが確認できたので、アドラジャパンとしても支援に動くというのを決定したのが24日になります。で25日の朝にです、ね、その話をしたにこに、この届いた写真がこちらなんですけれども、あの 届いたときにはこう窓枠が映って斜めになっているような写真、バーンって音がしてきっと驚きながらも伝えようと思って撮ってくれた写真だと思うんですけど、トリミングしてこう四角くこういうふうにあの整えたものになりますが、整えた瞬間に、あ、これってってちょっと気づいたことがあったんですね。この爆破がされているところ、実はこう水面に煙が映っているっていうあの1枚になっていて。 こんなに水面が静かな平穏な生活をしていたところにこの一つの爆弾で全て奪われてしまうって今回起こったことを本当に象徴しているような一枚なんじゃないかなというふうに感じてあの私たちも最初に出した写真というのはこちらの写真になります本当に美しいい景色ななはずののにっていうその悔ししさもありますし今起こっていることっていうのをまあ受け止める受け止めてやれることができたらなっていうなんか。 私としててはは本当にに心が動かされた1枚にはなってます、えー、っとそれでですね、この写真が届いたのが25日で、まあ、2月の28日からあのアドラー全体としてもネットワーク会議というのが行われるようになりまして、Zoom で日本時間の9時に、第1回目のが28日の夜9時に行われたんですけれども、もう各地から100名、あの多分入れなかったスタッフもいるくらい の, あの人数が入って、えー ウクライナで起こっていることでからま各地でもすでに岐阜集めが始まっていたのでどれくらいの支援が届けられそうかっていうようなことのコーディネーションが始まって、えー、支援に本格的に動き出したという形になっています、えー、これまで活動を行ってきた写真いくつかあるんですけれどもこれが2月25日のキーウ首都近郊 での写真です地下にやはりあの多くの方が逃れて、えー、逃げたまま上に出られなくなってしまったという状況がしばらく続いたというふうにあの報告がありましたでそういった地域であの水をです、ね、持っていってもう上に上がれなくなってしまっているので下に水を運び込んで一人一人にこう配って必要なものを聞き取りをしたりとかそういったこともあのすぐに。 始めておりますでこちらは 医, 療品です、ね、医薬品を購入したものをご必要な人に配っていくというようなあの活動をしたりですとかあとは人々が避難しているところにパンを届けてこう食事のセットを出したりとかこういった場所も。 あの提提供供して食事の提供も取り組んできましたまた国境の方にやはり国外に退避する方々の列がすごく長く伸びていてあのこの車の列だけで6時間とか7時間とか待たないといけないというような状況もあった中でやはり必要な食料だとかが取りに行けなかったりということがあったので支援物資をあの配って歩くっていうような活動もしてきました。でまたたた国外に逃れた方も大変多くいらっっしゃったのでで、えー 周辺国ですね、国境を越えた先でこういった暖かい食事を提供したりですとか、あの夜も昼も問わず、人々は国境を越えて逃れてきていましたので、24時間体制、一日も休むことなく物資の配布ですとか、えっと、こういった休憩所の提供ですね、こういった場所も確保して、布団になるものをこう搬入して場所を整えたりとか、あとは、えー、これはスロバキアの写真ですけれども、えー 暖かいテントの中、とにかく暖かく、外は雪が降っているような状況だったので、暖かいヒーターを入れて、充電ができるようにして、家族あの、国の中に残っている家族との連絡を取ったりですとか、あの次に行く場所への交通の手配をしたりですとか、あと、この中では子どもたちが過ごせる場所っていうのも作っていてあれも、怖い思いをして何日も逃げてきたっていう子どもたちが少しでも、あの そういった事象を忘れて子どもに戻れる時間というのもあのこのテントの中で過ごしてもらえるように工夫をしてきております。で活動は周辺国と国内とで行ってきてはいるんですけれどもこちら、ウクライナ国内で3月20日までに行ったところの、えー、活動のプロとしたマップになっています。と最新の情報ももああるはあるんですけれども その活動地が狙われるみたいなことになってはいけないのであの3月20日までの時点で今回は出させていただいております。3月31日のこの支援を届けた箇所というのは30箇所以上にもうすでになっておりましてこれ以降も増やしていくという形になっております、はい、以上となります。 ありがとうございます本当にあの現在進行形であの状況が刻一刻と変わっていく中でさまざまな支援をされている様子にこれまでの知見であったりこうつながりを生かしていらっしゃるんだなということを感じました、えー、鎌倉さんここまでお話を伺ってみてどうでしょうかそうですねあのー、やはりこう緊急時避難してた人たちにまあいい食住の場所というのはあるんですけどなんか子どもたちに やっぱり一瞬でもその心のケアというか落ち着ける場所を提供しているというところがやはりこう一人一人を見つめるアドラさんの姿勢だなということをすごい強く感じましたまたやっぱり120カ国 の, このネットワークのすごさというかやはりあのそれがですねちゃんとこう密に連絡を取り合いながらあの機能しているで特にあの人道支援としてまあ今後、第三国への避難をする。 人たたちへのという話ありましたけども、まあ、今近隣諸国からもしかしたらですねあの日本も含めて、はいまあ、あの避難が広がる中でまさにこのネットワークが生きてくるのではないかと思いながらお話を伺いました。 ありがとうございました。前半はですね、これにて時間が迫ってきましたので、一旦終わりにしようと思います。で、次回後半はですね、アトラジャパンさんが具体的によりどのような活動をしているかということであったり、長井さん、ご自身がですね、NGO で働き始めたきっかけなどについても深掘りしていきたいと思います。鎌倉さん、長井さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたし ま, いします。それでは皆さん、また次回の NGO 世界を見つめてでよろしくお願いいたします。